こんにちはかけチャンネルです。僕はカブトムシが好きです。家で40匹ぐらいのカブトムシを育てています。カブトムシはたくさんの品種がいます。カブトムシの品種をデータにまとめて公開 し, しました。皆さんもカブトムシ。 育ててほしいです。